僕の日本ハリーニ、アコプルギクドクターサママ マ, マ、ブワッチェックハミルイトヤ、トゥルス、バルポー a ンスカラン、アコパケタスターカン、ブワッママ、インでルタマでリリアタスター、ジャディリアクシニアギマナヤ、ヨ、ね、ジョバヨ。 なんか。これはインドネシアから。あら。可愛 い, い, い, い。うんも、ね、お腹大きいけどさ。うん、これまだ着れる。へえ。こんな感 じ, いいじ。ポケットも付いてるし。へえ、可愛い可愛い。は い, い, い, い。うん。ふ、うんうんふんふん。なん柔らかいしね。気持ちいい。うん、いいじゃない。ね。ほら、うん。寝巻きにもなるし。うん。 初めて見る？初めてへ。なんかいろんなデザインがあったりする。かいいからうん。ライク。オシャ。はあ。へえ。いい感じ。ええ。これいくらぐらいするんだろうね。これだいたい百円ぐらい。百円から買えたりする。 あまり日本にないよね。へ、うんうん、えー、いいな、ちょっと私、着てみたいわ。え、着てみたい。うんうん、<笑>え、これ、うん、もうちょっと汗だくでびジュビジュだけど。うん、大丈夫。うん、あ, 丈夫あ、じゃあ、着てみる。うん、ああ、オッケー、オッケ ー, ー、うんうん。じゃ、ちょっと着替えてくるわ。うん。 ギマナギマナ、どうですかあー、なんかさらっとしてすごい気持ちいいおお。パスバンがってやうんピッタだねうんいい気持ちだわ、すごくね素敵よいいよ、いいよ、バグスバグスチョチョッコママうんガイツギマナギママプルタマーカーリパケダスタルラサニアギマナギマ 豚乳よ。あ、どう。あ, あ素敵ね。外に着てけそう。あ、そう。うん。さらっと本当にして、気持ちいいわ。こっちの。ピンクも可愛いね。似合ってるあそう。似合ってる。いい感じ。うん。そう。妊娠してもこれね、着、うん、れるから。うん。そう。いいかなと思って。うん。妊婦さんにもいいわね。そうなのよー、ね。うん。ね。ううん。 日本にあんまりないよねこういうデザイン、うん、そうね日本で売ってないねいいな<笑>これ欲しいわあ欲しい、うん、あそう、うん、何色が好きうんどんなのがあるのかしらどんなデザインがあるのかな<笑>いいねでもすごいそれも似合ってるねうんすごい気に入った<笑><笑>うん結構長さがねこれぐらいの長さだったりするからうん あのー、子供も使ってるし大人の人もこうやって使ってたりするうん何かインドネシアではパジャマとして使ってたり、うん、あと部屋着としても使ってたりするうんねすごいポケットついてるしうん<笑><笑>いい感じいい感じ肩にゃんマンマバグスパンがギトゥそれにゃデジュパンがアダカヤギにいにツブナルにゃんディインドネシアピアマカン サピヤカタマ a l ンミサパケディルアルジュガディクルアルジュガディムキン、ラインカリー、キタパケダスター、ムショピ、ブルムタウシ、カパン、サピヤラインカリー、キタチュバヨディジュパンガアダワルナワルニ、カイギ マママはパケバジューイニジュガーのキターとカリア。ママはパケバジューバーのキターとカリア。